最後の話題。JavaScript コードを自動的に動かす。で、前の設定では、入力欄とかボタンなどの部品を使って動作してましたけども、えー、実は JavaScript では、HTML の任意の要素を ID 属性で固有名を付けとけば、自由に再生して、再生してコントロールできるんですね。また、クリックしたときだけじゃなくて、勝手に動かすこともできます。えー、そういうサンプルを見てみましょう。え、これも、えー、まあ、4枚に動かしましょうか。え、もちろしたの。 こうコピーしましたね。じゃあ、これを動かすとどうなるかというと、クリックミトこのクリックミンのところを回してクリックすると、えー、動きますよね。もう一回クリックすると、また動きます。まあ、こういうレーダーなんですけども、 これはどうやってできてるんでしょうか。じゃあ見てみましょう。えー、これはもうこれで1ページ全部終わりです。独体値、HTML、ヘッド、タイトル、メタスクリプトあとで読ます。ヘッド終わりで、ボディで、H1。これ H1 なのね。で、ID は HD0 っていうのと。オンクリック。クリックしたときにはこのオンクリックのスタートがも内容はクリックメで、ボディで HTML。 だから H4 しかないんですけども、クリックされたときはスタートを行きます。スタートはここですね。スタートはですね、ここに変数カウントが用意してあって、それに2 0を入れて、ステップやります。ステップは何かというとね、カウントを1減らします。で、減らした値が0よりも大きければ、つまりこれは20回だけこれを実行するんですね。 で、えー、まだ20回終わってなければ、また乱数を設定して、それを40倍して20を吹くと、まあだいたいマイナス20からプラス20の間の数値が n u に入りますね。それから HD0 というのはこの、えーまあ、見出し、それを持ってきます。で、えー、この見出しのスタイル、スタイルとは実は CSS の指定になるんですけども、 えー、CSS のポジションというのは相対位置指定。だから位置指定方法を本来ある位置から相対的にどんだけ動かすというのが指定できるようなモードにします。そして、h d 0タイル点、トップ。トップというのは現在位置はトップ、縦位置としていくつにする。だから、まあ、Y 座標ですね。Y 座標を、えー、いくつにする。CSS では長さは全部単位が必要ですから、えー、この数値、 に px をつける例えば、1px とか 5px とか -3px とかの乱数になってなら。で、一回これが終わったらば、セットタイムアウト。セットタイムアウトというのは、ね、このミリ秒数待ったら、この関数を呼ぶ。ですから、一回終わった後、100ミリ秒待ったら、またこのステップが呼ばれるんですね。そうすると、もう一回カウントを減らして、0よりも大きければ、またこれがある。 ですから、何回も何回も自分を実行するんですけども、20回やるとカウントがゼロになって終わると。そういうわけで、まあ、クリックすると20回動くと。そういうふうになっています。まあ、以上が説明なんですけれども。では、演習問題ですが、この揺れ動く無駄目の例を、そのまま打ち込んで動かしてください。 で動いたら、今度は動きを速くするとか、横にも動く。さっき Y 座標はトップでしたけども、S、座標はスタイル点レフトね。から両方に動くと。それから、ボディ要素の色を変更するとか、それから、t m の中身、例えばこのクリック・ミューを別のものに書き換えるとか、そういうふうなこともやればできます。 この課題は最後のお楽しみで自由度が高くなってますけども、やってみない人はぜひやってみたら面白いんじゃないでしょうか。えというわけで、えー、この授業はどうもお疲れ様でした。